キング・アンド・ドンズ・ヒラの仕様、かぐや様は、小倉世帯、にやぐん、うん、あの大爆死ジャニーズ映画と共通点。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンド・ドンズ・ヒラの仕様が主演し、橋本環奈がヒロイン役を務める映画、かぐや様は、小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、 が、9月6日に公開されることが発表された。ファンからは、顔面偏差値が高すぎる二人の共演楽しみ。と期待が寄せられている、一方業界からは興業成績を不安視する声も上がっているという。同映画は漫画家赤坂明氏が週刊ヤングジャンプ、集英社で連載中の同大作品を実写化。秀でち委員学園の生徒会長白銀四鋼、平野 と、副会長、篠宮家具かや、橋本が、お互い好きなのに、いかにして、相手に告白させるかという頭脳戦を繰り広げます。平野は、昨年11月に公開した映画、ウィラブ。でも、主演しており初週末で観客動員14万3000人、教収1億7000万円、工業通信社調べを、上げ映画ランキング3位を記録していました芸能ライター。 そんな平野が、家具や、様でも、主演するとあって、ファンは大歓喜。橋本も映画にドラマ、CM と活躍中の売れっ子とあって、それぞれのファンが、こんな美男美女をスクリーンで拝めるなんて最高。絶対に見に行く。などと湧き立っている。 しかしやはり原作ファンの中には平野も橋本も役のイメージに合わないキャストありきの企画って感じなどと実写化に否定的な声も、また業界内でも興行収入が不安視されています。というのも、昨年12月にセクシーゾーン中島健人と中条は闇のダブル主演で公開された映画、ニセ恋との共通点が多いため、 かぐや様も、ニセイ同様に大コケしなきゃいいけどね、などと、囁かれているんです。映画関係者、ニセイは漫画囲み直ししが週刊少年ジャンプ、同で連載していた原作を実写化した作品。かぐや様とは集英社の漫画誌のラブコメディという点が共通している。 また両作ともテレビアニメ化を経ての実写化であり、そのメインキャストが10代女子を中心に人気の若手ジャニーズ旬の女優。さらには、監督も同じかわいい優都氏が務めます。マップス。ニセコイはキャストがテレビや雑誌などで盛大に PR 活動したにもかかわらず、初週末の映画ランキングではギリギリ9位。翌週も10位で踏ん張りましたが、年明けにはランキング圏外に。 最終的な教習は 5.4 億円と言われていて、この記録的な大苔は関係者を驚かせました。どうこうした事態には映画業界のヒット傾向も少なからず影響しているようで、数年前の映画業界は10代をターゲットにした漫画原作もののラブストーリーが大ブームでしたが最近はそれも落ち着いてしまった。 そのため、カグヤ、サマ、を見るのも、平野や橋本のファンに限られてくるのではないかと思います。二人がどれだけ集客力を持っているか見物です。どうニセコイ、同様キャストが宣伝のためにメディア出演する機会が増えるのであればファンは大いに楽しみだろうがその努力が映画の成績につながることを祈るばかりだ。